本日は大変教室だからね、あのー、あの、ちょっと体調不良が悪いして、笑うなんて話になっだけどあの、普通にね、あのちょっと、あのー、ね、<笑>あまりにも情けないんですけども、これも一発撮りであの動画もつけずに、ショート動画でね、あの出そうと思っているんですけども、えー ショートコントツイッター、Twitter、でバズる遠吠えが下手な犬のやつ。以上です。